皆さんみなさまこんにちはこんにちは地元オーナーのレンと申しますこの場で踊れることたくさんの皆様にご覧いただけることに感謝を込めて踊ります温かいご声援どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはレン2021年 体制。 温かいご声援ありがとうございました。